NHK と縁が少なかった橋本環奈の紅白司会ファン絶賛の訳期待以上のマルチな才能発揮第73回 NHK 紅白歌合戦が12月31日に東京渋谷の NHK ホールで行われた初の総合司会に抜擢された女優の橋本環奈23の進行を称賛する声がネット上に続々と寄せられ 今年もカンナちゃんやって、トファンは続投を絶望している。橋本の司会が同局から発表されたのは昨年の10月10日。これまで女性の司会者は朝ドラや大河ドラマのヒロインらが務めることが多かったが、橋本はいずれも出演しておらず、サプライズの起用にネットは驚きに包まれた。そして同月19日に行われた定例会見で、 同局の林家メディア総局長は橋本の起用について説明。フレッシュな印象をお持ちで、私が見ても可愛らしい方、度胸のある腹の座った方という印象がある。新しい風を紅白に持ち込んでいただけるのではと期待し、朝ドラや大河ドラマなどの実績が少ないことについては、NHK に対して貢献度高いから視界に、というのはありませんとしていた。 そして迎えた本番、林総局長が、度胸のある腹の座った方と語った通り、橋本は堂々たる視界ぶりを見せた。肝の座った落ち着いた進行に加え、日向坂46の狐では、視界パートナーの大泉洋と共に狐耳をつけてダンスを披露。また郷ひろみと、りんご殺人事件をデュエットしたり、ディズニースペシャルメドレーにも登場して、大泉と、 星に願いを、多歌唱し、美声も響かせた。歌って踊れるマルチな才能を、勝負どころでいかんなく発揮。ネット上では、視界がとても女将手で、可愛くて花があって、明るくて、歌も歌えて、テンポも良くて、素晴らしかったですと絶賛され、出演者とのやりとりも自然体で、アーティストのパフォーマンスに合わせて踊ったり、とても楽しく見ることができました。 気が早いけど今年も見てみたい。橋本環奈ちゃん、出場者の曲全部踊れるようにしてきたんか。ってくらいずっとノリノリで見てるだけで楽しかったから今年もカンナちゃんがいいと、ファンは2年連続の起用を願っていた。放知新聞社、最近の紅白歌合戦の女性司会者は、NHK への貢献のご褒美的な起用ばかりで、 多くの女優さんが司会を担当されましたが、危なっかしくて見ていられない方が多かった上に、今回の橋本環奈さんは何とも唐突な起用だったので、ぐだぐだになっちゃうんだろうなと思っていましたが、桑子アナのサポートも不要かと思えるほど、堂々とした盤石の司会進行でした。最後まで安心して紅白を見られたのは十数年振りでした。お疲れ様でした。 望まれている方が多いみたいですが、今年の大晦日の再登板を期待しています。2008年の M-1 グランプリ、上戸彩が司会と聞いて、すごく不安だった。で、蓋を開けてみると、彼女はしっかりと M-1 グランプリにハマっていて、楽しそうで、演者も喜んでいた。めっちゃ良かった。以降、今田浩二と彼女の司会が続いている。 そんなことを思い出した昨日の紅白でした。橋本環奈さんの立ち振る舞いと司会ぶり、すごく良かったよね。楽しそうで、華やかで、でも安定した司会ぶりで、別っごとにやりましたが、優勝は彼女でも良かったかも。個人的には、リンゴ殺人事件のデュエットが嬉しかったな。また来年も彼女でもいいように、私も思いました。楽しい紅白でした。 去年の紅白の勝利者は、白組でなく、橋本環奈だと思う。紅白始まって、すぐに、橋本環奈が司会者の中央で話し出した。添え物かと思っていたのに、メインでした。大泉洋が、うるさいだけで邪魔なのに比べきわがっていた。まず驚いたのが度胸ですね。普通わずらないまでも、高揚感みたいなのがわかるのが普通です。全く普通に、喋り時には踊り、 時には歌っていた。しかも楽しんでいるようだった。歌手も踊っても演じても無難にこなすのに、司会までできたら、これからこれまで以上に忙しくなります。出演量もぐっと上がるんでしょう。アイドルから国民的エンターテイナーになったんじゃないでしょうか。末恐ろしい、紅白の司会が決まった時、世間ではサプライズとの声が多かったけど、正直、 NHK はなかなかいい人選をしたなと思った。その本人も、なぜ私がと驚いていたぐらいだから、橋本さんに目をつけた NHK はなかなかやるよね。橋本さんは昨年、千と千尋の神隠しの舞台で、上白石もやしおんさんとダブル。